ああよく寝たな。みなさんこんにちは、くまさんです。今回フルダイヤ装備したよ。もしかっこいいなと思ったらチャンネル登録してね。あとベルマークも忘れずにね、やっていこう。今回はくまさんの顔のモニュメントを作っていきたいと思う。久々の聖地だね。 村全体の湧き潰しと聖地が一番だし。この間のブランチマイニング。とても楽しかったなー空はめちゃくちゃ綺麗だ。いいね。拠点をどんどん発展していくよ。前回の白ラでは初のやられるところだったよ。でも奇跡的にやられることがなかったし。帰還できてよかったよ。 まずはホリホリホリホリホリホリホリホリリ。合わせてホリホリホリホリ、ホリホリリ。長い聖地になりそうだな。色い々ろいろ楽しいこともあるし。景色もいいね。色い々ろいろ楽しんでいこうね。 長いこと作業したな。おやすみくまみー土や山がたくさんあるよね。どんどん掘っていきたい。聖地は癒しの音になるね。いいね。いろんなことができそう。なかなか聖地が終わらないけど楽しいね。この音を聞いてほしいなー。白熊タウンとか作りたいし、賑やかな街にしたいね。 なかなかいいアイデアが出たね。これをマインクラフターに届いてたらいいね。みんなはどんな絵を作ってるかなもしよければ、コメント欄で教えてね。楽しい一日があるからね。土があるけど、これを集めるのが好きなんだ。カズクラさんに届いてたらいいね。この癒しの音がね。 かなり癒し音になるし、ショートや動画に向いてるね。草ブロックもいいね。しばらく癒しの音を楽しんでいってね。いやー、いい音だし、集中できるね。羊さんもいるし牧場を作りたいなー。夢がいっぱいいるね、いろいろ。いやー、今回はいい回になりそうだね。種ゲットできたよ。もうすぐ聖地が終わりそうだね。 ははは。楽しくなってきたね。聖地が。次行こうね。さあ聖地が終わったよ。さあさあ始めようね。さて、白黒さんモニュメント開始だー。では行ってみよう。初めてのモニュメント作りだね。楽しく作っていこうじゃないか。みんながわかるように作っていきます。松明が明るくていいね。 家とモニュメントがあってていいね。珍しいかもしてないし、かわいいね。かわいいモニュメント作るから待っててね。すごい貝になりそうだし、楽しみだね。白色ンコンクリートがあるし、楽しみだね。次は銅像作りたいし、高い建築物を作りたいね。自然がいっぱいでいいね。森もあるよ、海も。 黒色のコンクリートと白色のコンクリートがあるね。今回は巨大モニュメントになるよ。楽しいね。いろんなものを作っていくけど、楽しいね。なかなか、興味深いけど結構楽しんでいくよ。これぞ白熊さんの部屋だ。これからやっていくことが多いし、トラップタワーを作っていきたいね。コンクリートの砂を入れていくね。 いろいろ作っていくから、待っててね。降りるからね。すごい顔ができたよ。いい感じにモニュメントができそうだね。水をコンクリートの砂にバケツで流します。それをコンクリートで固めていきます。いろいろなものやオブジェクトを作っていきたいね。入り口も作っていきます。そしたら、いろいろ街が発展していくね。 白色があって、インスタ映えしそうだね。どんどん作っていくから、待っててね。上にコンクリートの砂を積んでいく。かわいいオブジェクトやモニュメントができるね。色い々ろいろ建造物ができて楽しみだー。白熊さんモニュメントが楽しみでたまらないね。あはは。楽しみだね。モニュメントが、 出来上がりが楽しみだし、いろいろ作りたいね。白色たくさん使ってるからね。では環境オ音ンオン。 長旅だったなおやすみくまビーどうかな RTX の環境ステージはいい感じでしょう。白くまさんのオブジェクトはいいね、ひかり。もしこの動画が楽しかったよという人はチャンネル登録をぜひ。高評価も忘れずにね。また、次回パート6で会いましょう。また会おう、くまデー